皆さんの中でもこんな季節柄断捨離をされたって人は多いんじゃないでしょうか今回ご覧ください私のガレージになるんですがもう物が散乱して散らかってい放題です今回はこちらを断捨離した後にプライベートジムをここに併設したいと思いますというのも こちらの奥が密閉ででかなり暑いんですよね風通しのいいところを筋トレルームに改造していきます言うても現在時刻は4時夕日が暮れるまでに終わることはできるんでしょうか早速ミュージックをかけながら始めていきましょう このガレージ実は開業した時塗装の仕事をしてましてバイクとかをエアブラシでカスタムペイントをしていた時の名残です今はそちらの事業は全くしてなくて物置状態と化ししていましたさてどんなプライベートジムに変貌を遂げていくのでしょうか まずは小屋の中にあるすべてのものを外に運び出していきますもともとの設計が塗装ブースになっているので風通しのない密閉空間ですそんな中で筋トレをやってたので最近失礼しましたそんな中で筋トレをしていたので最近日に日に蒸し風呂状態になって筋トレができなくなりました 筋トレグッズはそこまで持ってないのでまずはベース作りの今日が第一歩という感じです留学する前に開いてた事務所の荷物も全てガレージにぶち込んでいたので謎の荷物がたくさん置いてありますあと家族のやつも混じってすごい量を1人で吐き出します だいたい断捨離をしていて悩むのはいつか使うと思って捨てづらく迷う時ですそんな時は1年間、まあ2年使ってないんだったら9割方捨てちゃうようにしますそもそも使わないものを買わないのが一番いいんですけどね OK! 大抵のものは出し尽くしましたここから刃湧きと水攻めで全部床をきれいにしていきます 埃とかあそこにちっちゃな雲のしがいとかあったんであとポロポロ水ズめなんか風みたいなのもあったんで全部洗い流していきますまあ2年間誰にも使われていないとさすがに埃や汚れ散乱しています掃除の中では一番楽しい水攻めのパートです 上から順に溜まったホコリを洗いい流していきますこういうガレージものは水で一気に洗い流せるとその後も管理が非常に楽になるので傾斜を緩やかにつけて水はじきのいいコンクリートを埋めてますまあ半分水遊び状態ですねこれ。 水すべて洗い流しました床も隅っこもピッカピカですしかしなんということでしょうか一番感じの水切りがあんなところにあります見えますでしょうか荷物を大急ぎで出すだけ出して片付け拭き掃除やってたんですが結局この日は終わりませんでした おはようございます今朝はこいつ新しいニューアイテムをつけるところからスタートですここからは夏のニューアイテム壁掛け扇風機を設置していきますこれであの蒸し扱ったガレージの中も快適にトレーニングできそうですさあ作業の方も完成の bgm が流れてきました プライベートジムはどんなふうに仕上がったんでしょうかなんということでしょうあんなに物置だったガレージがこんなにかっこよく仕上がりました第一ステップとしては上等でしょうあんなに虫風呂物置状態だったガレージがどこをどんなふうに鍛えるかはこれからの想像力次第 どんな風に発展させていくのか楽しみです今回は試験的に日常をお送りするブログになりましたまた次のエピソードでお会いしましょう